ちょっと言いにくいんだけどさ。ちょっとお金貸してほしいんだよね。十万くらい。十<笑>万。うん。なんで。はい。みなさん、こんにちは。勝利チャンネルのようでーす。はい。 今回はですね、久しぶりにまたしょうちゃんにドッキリを仕掛けてみたいと思いますイエーイ、はい、今しょうちゃんはですねちょっと編集してくれるとか言ってどこだっかなどっかに行ってくるって言ってたんでその間にちょっと動画撮ってるんですけれども今回のドッキリの内容は僕が急にお金を貸してって言い出したらどうなるかを検証してみたいと思いますイエーイ まあ、今までね、翔ちゃんにお金を貸してって言ったことはないと思うんですけど、結構翔ちゃん、あの、金銭面にしっかりしてるタイプなので、もし僕がお金を貸してとか言い出したら、めちゃくちゃ怒りそうな気がするんですけど、で、今回はですね、えー、僕結構携帯ゲームをするんですけど、まあ、普段携帯ゲームするときに課金はまあしない方なんですけど、まあ、その結構課金をしてしまって、お金がなくなったから、 ちょっとお金を貸してくれっていう風に言ってみたいと思います金額はそうだな十万とか言ってみようか1万リアリティがないかなまぁいっかドッキリだからちょっと十万貸してって言ってみたいと思うのでちょっと反応楽しみにしててくださいおかえりいいじゃん明るい方がいいって 何いや別に 何, 何もない<笑>ねえちょっと翔ちゃんにさお願いしたいことがあるんだけどさお願いしたいことがあるんだけどさねね<笑>いやちょっとね言いにくいんだけどさ 言ってい い,、はい。ちょっと言いにくいんだけどさ。いや、なんかどうしよう。言わない方がいいかな、うん。いや、<笑><咳>いやちょっと言うね。お願い事があって、うん。ちょっとお金貸してほしいんだよね。何いくら？ええー、十万くらい。 <笑> 10万うんなんでほら俺いや多分怒るかもしれないんだけどさ、うん、携帯ゲームしてるじゃん、うん、なんか最近なんかすごいいいアイテムとかがもらえるキャンペーンとかやっててねそれでちょっとついつい課金したの10万 まあ、1回にじゃないんだけどなんかいいアイテムが出るまでみたいな感じしたらなんか結果なんかそれくらい使っちゃってて、はいえー、で貸してくれないかななんかまだほら給料日までさ日にちあるじゃん、うん、もう、えー、ちょっと生活厳しいな なんで<笑>どうして<笑>なんでいやほらあんまり課金とかしないんじゃないそう課金とかしないんだけど、うん、なんかものすごいなんか欲しいのがあって、うん、でも欲しいものってそんな実物でも何でもないんじゃない、うん、まあね、うん、ダメえ<笑> ん<笑>どうだろうな<笑>うーん貸さないけど貸さないよ貸しちゃダメだよ貸さないよ貸さないよだってそんなだってまたするでしょてかいやしな い, しないしないしないいやいやいやい や, いやいやいやいやいやいやいやいやほらいやそ消すとさもったいないじゃん<笑> も, ったいもったいないもったいないな<笑>でもも う, もうしないから もう絶対かかじゃあそのゲームはするけど、うん、課金は絶対しないいやーダメでしょそんな<笑>そんなそんなことないでしょそんなことなくないいややらない本当に約束するだからさちょっと今回だけちょっと貸してほしいないやなんか自分いや別にいいと思うの別にゲームで 課金しても別に構わないなそれは自分のさ、働いた給料内でさ、賄えるというかさ自分が好きなことだからそれでゲームがめちゃくちゃ好きでそれをそれで励みに頑張ってやってるなら別にそれはそれでいいと思うけどでもお金を貸してって言うと話が変わると思うだってそこまでしてっていう感じ感 じ, じゃない、うん、なんか好きなことして自分のお金では出すのは別に構わないけどダメでしょ 借りるっていう話じゃんで、それもどうしようもないことだったらまた別よあの、うん、なんか誰かが病気になりましたとかそういう話だったらあれだけど、うん、ゲームって別に俺してないじゃんゲーム一切うんしてないなんか別にしなくてもいいああいやしいや、違うなそうじゃなくてえっとしいやしてもいいけど、うん、借りるのは違うんじゃないじゃあえってかなんで考えなかった たのいや、どうにかなるかなって思ったのどうにかな、な、どうにかそうかえ、じゃあどうしたらいい<笑>いや、別に別にその支払いとかってこといや、支払いとかっていうのは別に大丈夫なんだけど、うん、あのまあ、給料日までの生活費、うん 生活費ああ別にそれぐらいなら別にご飯代とかだったら別に出せばいいけど貸しはしない貸しはしないよ別にご飯一緒に食べに行った時とかそういう時は別にだ出すけど別にか貸すとかそういうのはな、ね、いしないでいいえー、そしたら ちょっと別のところから借りようかなダメでしょそんなんダメでしょだって借りて借りたらさそれ以上に払わなきゃいけないもの多くなると思うしまあね借りるのは絶対ダメじゃあどうしたらいいえだから俺がご飯代とかは出すけどそれ以外はあのえご飯代以外何いいでしょうご飯代とかはどうん<笑> 何行かなはぁうんお 前, お前こっから飛び降りろよ飛び降りろよ いや、はい、はーいネタバラシ<笑><笑>はい、というわけでですねえー、今回は急にお金を貸してって言い出したらどういう反応するかを検証してみましたーあ ー, ー, ー, ーなんかそんなんばっかりじゃんそんなんばっかりはそんなんだかるいやもっと怒るかと思ったけどさ なんか、意外と冷静っていうか<笑>びっくりしたえ課金する人と思ってなかったからあ、ゲームをね、うん、しかも10万もなんか10万課金するってどんなんだよって思うよね<笑><いや><笑>もし俺がしてたらね、まあうん、そういう人だもだかもしれない別に課金することは別に 悪, くは悪いとは思ってないけど、うんうんうんうん、でも自分で負かんうん なえないく確かに確かにと思うそれをまた人に借りるとかなるとねうん、うん、まあ僕は課金しないタイプなので大丈夫です<笑><笑><笑>ただで楽しむタイプいはい、はい、というわけで、はい、今回はしょうちゃんにドッキリを仕掛けてみましたーいかがだったでしょうかはい <笑>ごめんね<笑>、うん、<笑>はい、というわけで今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、t w i t t TikTok もお願いしま す, しますではまた<笑>これはちゃんと言えるんだね<笑><笑>